つついいいいい想像しちゃいますどうも政治ろろのマナブでムン大統領が何としても日韓首脳会談をと標本した理由の一つがここにもあるんではないでしょうか。韓国と北朝鮮を結ぶ直通連絡線が13か月ぶりに復旧されたというニュースです。 中央日報の記事を引用します。南北、韓国、北朝鮮をつなぐ直通連絡線が27日午前10時に全面的に復元された。昨年6月9日に北朝鮮側の一方的な措置で南北をつなぐ通信連絡線が全面断絶してから13ヶ月ぶりだ。青瓦台のパクスヒョン国民疎通指摘書管はこの日、 南北はこの日午前10時に、その間断絶していた南北間通信連絡線を復元することにしたとし、開始の通話を実施したと明らかにした。パク指摘秘書官は通信連絡線を復元することになった経緯について、南北両首脳が4月から数回にわたり新書を交換しながら、南北関係回復問題で意思疎通してきたとし、 この過程で優先的に通信連絡線を復元することに合意したと説明した。パク史的書官は、文在寅大統領と金正恩国務委員長が南北間で一日も早く相互信頼を回復し、関係をまた進展させていこうという考えで一致したとし、今回の南北間の通信連絡線の復元は、今後南北関係の改善と発展に 前向きに作業することになるだろうと期待した。北朝鮮は韓国側の対北朝鮮ビラ散布を問題にして昨年6月9日、一方的に南北間の全ての通信連絡線を遮断した。続いて同月16日には連絡事務所を爆破した。とのことです。南北共同連絡事務所は2018年4月に パンムンジョムで開催された南北首脳会談において、キム・ジョンウン、ムン・ジェインの両氏が設置について合意、2018年の9月に解消されました。今思えば、この南北首脳会談がムン大統領の絶頂期であり、この時期ムン大統領は得意満面だったことでしょう。もしかしたら、このまま南北融和が進み、朝鮮戦争が無事終戦を迎え、自身は 世界中の称賛を浴びつつ、ノーベル平和賞を受賞する、ということまで無双していたかもしれません。ところが、2019年の、いわゆるハノイノーディール以降、北朝鮮側はムン大統領に対する信頼をすっかりなくし、以降、南北間は、徹底的に球断する北朝鮮と、すがるムン大統領という構図が出来上がりました。北朝鮮がムン大統領を信頼しなくなった原因、 これは文大統領にあります。南北優和、そしてアメリカによる対北朝鮮制裁の解除を急ぐあまり、アメリカにも北朝鮮にも嘘をついて会談の場に引きずり出し、挙句の果てにはノーディールを引き起こしてしまったわけです。まさしく自業自得というものですね。北朝鮮側の怒りはなかなか激しいもので、その後2020年に、 北朝鮮は同事務所を爆破します爆破後、キム・ジョンウ氏の妹であるキム・ヨジョン氏は談話を発表し、韓国の脱北者団体が行っているビラ散布がパンムンジョム宣言に違反しているとして、このビラ散布を黙認してきた韓国側を厳しく非難しています。北朝鮮はハノイノーディール以降、一貫して文政権を信頼せず、 かなり厳しい言葉を文大統領に対して浴びせ続けています。そのように態度を硬下させていた北朝鮮が、なぜ急に態度を軟化させたのでしょうか。その理由は、おそらく国内事情が相当悪化しているからではないかと思われます。もともと劣悪な食事事情である北朝鮮ですが、新型コロナがそれに追い打ちをかけているのではないかと思われるわけです。 北朝鮮は新型コロナが発生して以降、一貫して感染者ゼロを主張し続けてきましたが、この言葉を信じる人間は誰もいないでしょう。それどころか、北朝鮮内では新型コロナが蔓延し、どうにもならない状態に陥ったのではないかとさえ思えます。6月、立憲民主党の森友子議員が、余っているワクチンを 北朝鮮に提供してはどうかという趣旨の発言をして物議を醸しています。北朝鮮は曲がりなりにも感染者ゼロを主張しているわけです。この言葉に信憑性は全くないのは事実ですが、ゼロと言っている国に対してワクチンをあげればいいと他国の議員が発言するのは少々上気を逸しています。うがった見方をすれば森友子議員のところには北朝鮮からの SOS が入り、 森議員はその状況を把握。北朝鮮のために動こうとしたのではと思われても仕方のない発言なわけです。北朝鮮内で新型コロナが蔓延している。そう思われるような情報は他にもあります。ヤフーニュースにデイリー NK ジャパン編集長のコ四ヨ氏が寄稿を寄せています。その記事を一部引用します。未だもって 国内での新型コロナウイルス感染者の発生を公式に認めていない北朝鮮。その一方でコロナ感染の疑いがある人を次から次へと隔離施設へ収容している。デイリー NK の内部情報筋は昨年6月の時点で収容者の 35% が死亡するとの数字を上げている。ところが実際には死亡率がさらに高い水準にある実態が別の情報筋の証言で明らかになった。 この情報筋は、ピョン部ンナムドで秘密裏に行われた調査の結果として、コロナ疑いで隔離施設に収容された人のうち、半分が死亡したと明らかにしている。世界保健機関 WHO が今月13日に題した週刊報告書によると、北朝鮮は今月1日までの時点で、32,512 人を対象にコロナ検査を行ったが、 全て陰性と確認されたと報告している。とのことです。この情報の信憑性は定かではありませんが、それでも火のないところに煙は立たぬと言います。いくつきの韓国、中国における新型コロナの感染者状況を見れば、北朝鮮だけゼロというのはやはり嘘であると思わざるを得ませんし、北朝鮮の国内事情を考えれば、 満足な治療もできず、どんどん感染が拡大していると考える方がむしろ自然でしょう。そのような状況下で北朝鮮の突然の態度なんかなわけです。これは韓国が経済制裁対象国である北朝鮮に対し何らかの支援を行った結果、その見返りとして北朝鮮側が直通連絡線の復旧と見るのが自然ではないでしょうか。 韓国では思うように入試が進まないことも手伝い、ワクチンの接種がかなり遅れています。見かけの接種率を上げるために、2回目用に用意していたワクチンを1回目の接種に回してしまうというような愚行も行われています。これは根拠も何もない勝手な想像に過ぎませんが、文大統領は韓国内のワクチンを北朝鮮に横流ししたのではないでしょうか。感染者ゼロという暴走をつき続ける北朝鮮にとって、 ワクチンは喉から手が出るほど欲しい代物でしょう。何と言ってもゼロという嘘をつき続けているので、公的にワクチンをくれとは大平には言えないわけですし、そんな北朝鮮にとって、もしムン大統領がワクチンを横流ししてくれれば、そのご褒美に直通連絡線を復旧させるくらいは当然すると思われます。さらにムン大統領は北朝鮮側から悲惨な状況を聞いており、 何とか北朝鮮を救いたいという思いから、何としても日韓首脳会談を開催し、アメリカに日韓関係修復をアピールしなければと思ったのではないでしょうか。東京五輪開催前のムン大統領の教本プリを見ると、やはり裏に北朝鮮という存在があるとしか思えないのです。北朝鮮しか頭にないと言われているムン大統領のことですから、根拠が全くない。 ワクチン横流しという私の想像も、いや、もしかしたら本当にやってるかもと思ってしまうわけです。真相が明らかになるかどうかはわかりませんが、直通連絡船が開通した後、南北がどういう会話をするのか推移を見守っていきたいと思います。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。